BTS のジミンが楽曲 Like Crazy で K-POP ソロアーティストとして初めてビルボードホット100チャートのトップに躍り出ました。これまでの K-POP ソロアーティストの最高記録は2012年に7週間2位に止まった際のガンナムスタイルでした。ジミンは BTS のメンバーとしてだけでなく ソロアーティストとしても米国ビルボードチャートを制覇し、個人の力を証明しました。ビルボードによると、ジミンは韓国のソロアーティストとして初めてホット100チャートで1位になり、Like Crazy ククは、ビルボード史上66番目に1位デビューを果たした曲です。アルバムの売り上げを中心に評価するビルボード200とは異なり、ホット100チャートは、 ストリーミング、ダウンロード、YouTube の再生回数、ラジオの放送回数などを合算してランキングが決まります。この偉業は、ファンの支持だけでなく、一般の人々の支持も必要とされました。Like Crazy は、3月24日から30日の週間集計で、ダウンロードと CD の販売枚数合計25万4千枚、ストリーミング回数1000万回、ラジオ放送回数6万4千回を記録しました。 ビルボードは、ジミンは、グループとソロの両方でホット1 0 0の1位を獲得したアーティストの仲間入りを果たした、と報じています。これまでに BTS は、ダイナマイト、バター、パーミッション・トゥー・ダンス、サベージ・ラブ、リミックスバージョン、ライフゴーズオン コールドプレートのコラボレーション曲マイユニバースなど合計6曲で17回ホット100チャートのトップに立ちましたこの偉業はビルボードがホット100チャートの集計方法を変更したことを考慮するとさらに意義深いものです 昨年、ビルボードは週4回まで認めていた音源の重複ダウンロード回数を1月から週1回に制限するルール変更を行いました。この変更の理由はアイドルグループのファンが一斉に音源をダウンロードしてチャートを歪めるという指摘があったためです。米国市場が K-POP を抑え込もうとしているという批判もありましたが、自民は厳しい基準にもかかわらず、 ソロアーティストとしてグローバル市場での競争力を堂々と示しています。Like Crazy は同名の映画に触発された曲としても注目を集めています。この曲は1970年代に登場したシンセポップというジャンルに属し、パワフルなシンセサイザーの音と自民独特のボーカルトーンが特徴です。歌詞は夢の中で失った恋人を懐かしく思い、眩しい光にとらわれ、自分を見失いながらも、 永遠にその夢に泊まりたいと願う人物の物語を書いています。アルバム制作に関して、ジミンは、1年前、自尊心が低かった時にメンバーが曲を作るよう提案してくれたことから始まりました。取り組むうちに、自分の感情状態が徐々に改善されていきました。真の自分と向き合う意味を込めたアルバムであり、他のどこでも見せたことのない本当の自分と心の感情を盛り込みました、と語っています。 BTS のメンバーたちは、以前からパンデミックの中での無力感を表現していました。自民もその時期の感情をお菓子や音楽に込め、リスナーたちが共感してくれました。自民のスター性と真摯さが、K-POP ソロアーティストとして初めてビルボードホット100チャートのトップに立つという貴重な成果に結びついたのです。